リンゴルフアレンジマッチプレイ対決です、えー。勝者には5万円の賞金が与えられます。よし。二人の選手が賞金をかけて真剣に九ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。ショありがとうございます。よし あーっったうんど うん、いいですバーディーダンスチャンスですね。<笑> 手いい、ね、前前ににポンンっって跳ねねたたたから手前に落ちたけどいいい感じだだと思う多分ダンスしす2歩だよ2歩よのやつ入れない<笑><笑>自分で。<笑> 自分でプレッシャーかきうちゃいます。<笑><笑><笑> ポイントかいやスバーディーはれもう全部良かったできたす。 ううん、イからそうですちょっと待たか イスで す, スで す, いただきますがい虫いわ。<笑> うんすごいる<笑><笑><笑>ンんありがとうございます最後のブッパーで取っても2点だからひっくり返るもんね。 今一ポイント差でしょ今一ポイント差だからパーでも勝つなんでこれ2点もないってことですか直戦<笑>でもりのちゃん狙ってくるともうバーデー、ね、パーを取りにミングになってるじゃね<笑>パーパーテンス入んないですよも、ね、パーパーテンス入んないでりの、うん、ちゃんが逃げ切りで勝つから逃げ切りそうそうそう。だからりのちゃんパーでいいじゃんって普通に思ったんだけどバーディーっすかバーーそれあーなるほどね<笑>しっかり勝ちたいと う, うんなんか中途半端だから パー狙いなですか、うん、パンまあパーだったらしょうがないけどバーディー狙ってまあパーだったらまあ、うん、うんって感じ最初から最初から逃げに入るとなんか私ダメだからうーん<笑>いや私待ってパーン率 1, 1個しか外してない全部パーン押してるんだけどすごい<笑>後半全部パーン押してって<笑>やアプローチじゃあ最初だけで、うん、最初の1ホール目だけ最初1ホール目だけなんなかったけどあと全部パーン押してるで パ, パターが2パッー3回です <笑><笑>あんなにグリップ試行錯誤したの に, <笑><笑> こ, に<笑>これだこれだって言って前半終わった感じがしたんですけどねこれだって思ったんですけど<笑>違ったからいやこれかなっていろいろいじる<笑>まあまあちょっといじりすぎましたない<笑><笑>まあで今回はそれはな学びましたじゃあ最終ホール、はい、ちょっとお楽しみって感じですねですね まあ私もダンスしなきゃダンスしたい転入、はい、<笑>してもらうもうとりあえずね、ここ抑えれば賞金ゲットなんで<笑> こ, こったもんガ チ, ガチ欲しいですか欲しいです、はい、<笑>結局最後の ちょっと左でもあるよね、うん、どうせ刻みなんでこの本うんうんやっ、うん、あ, あ、でも<笑>当たったあ、でも OB じゃないのかなうん、OB ないから右は は、えー、ます帯の前がなんんか右とに<笑>ちょっともう行、ね、確実にいって。ななんんかじゃないんで ナイスアウトですとりあえずうん<笑> 3分くらいでいいんうんありがとうございます多 い, いとこうんうんうん <笑>うん。<笑>打つかないで。お、狙うの。え<笑>、いだって。いやー、ギリギリなんだよな。つ、今何ヤードあるんですか。1815ああ、結構ありません。七十。7 <笑>十、うん、キャリーギリギリいかないんですね。私、八十八に頑張っても、それか。まあ、ちょっとフォローなんで。ワンブルするしか。ない<笑>刻むって言っても、刻ん、距離結構残りますもんね、これ。 ううなんん、すよよよね100ヤードもいいよいいい、うんうんうん、のおおお右横<笑>ありがとうございまナイスナイス。 あ本当だありがとうございます全然オッケー声と声とちょっともうちょっと左だったらうん出ますちょっと繋げた感じですね<笑>まだまだわかんないチップインバーディまだわかんない三度目ですよ今それでチップインバーディーもありえるえこれ今ゴラだった挙げに感じるの52度はい ですいくけるなら私でで軽くってたすません。<笑> <笑>あれでもダメなんだ転がっちゃうんだ。結構前に突っしちゃいましたね。違う違う違う。 早いかかかなんの<笑><笑>そいけど。<笑><笑><笑> はい、おおいいいいた<笑>またああありりりがががとととうううごご、はい、ございございまございままますすし疲れ様でンゴルフアレンジマッチプレー対決。 九ホールご視聴ありがとうございました。結果発表いきます。はい、遠藤理乃選手が六ポイント。中谷鈴音選手が三ポイント。で遠藤理乃選手が処理です。おめでとうございます。ありがとうございます。五万円ゲットです。イエスありがとうございます。リベンジされちゃいました。<笑>いリベンジ成功しました。一体、一緒 い, いっいだねお互 い,、はい。なんかすごいいい勝負で良かったです。なんか。 そうですねなんかスズメッチもいきなりねしっかりカー取ってきて応っと 動, <笑>動揺してパターが入りなくなりましたけど一生懸命頑張ったり、ね でかったでする。<笑>なんか。ね、しかも、今回は、あの、前半ラウンドを見てもらっての後半で、ちょっと予想もしながら楽しんでもらうという形で。まあ、結構、こう、いい勝負だったんで、最後まで。面白かったんじゃないかなと思います。<笑>最後、にちょっと負けちゃったので、ちょっとそれが悔しいかな。なけ部屋で起きてたら、もうちょっと違う展開に。 なったかな<笑>でも飛距離は飛ぶようになってますよね全然 前, う前見た時よりも当たり前に飛ぶようになってるんで、うん、すごい嬉しいね改造してるのは合ってると思う、はい、してたので嬉しい<笑>私はもっとパターを練習したいと思います特にショートパターいやいや待って待って<笑>、はい、いやなんか何<笑>ですかね心の動揺メンタルパターってよりメンタルを練習します<笑>鍛えます スリーパッド迎えもしちゃったからあ、トータルでねそう、絶対アンダーパーで回れたんですけどああ、それは練習練習しますはい。私も練習してまたリベンジしたいので<笑>お願いしますまた<笑><笑>お願いします<笑>お願いします鈴根ってあれだよね、マイナミ出てるんだよね今ねあね、はい、あのマイナミ、ね、投票してもらえるとね<笑> うん、嬉しいんだ、はい、毎日投票してます あ,、うん、<笑>ありがとうございます<笑>そうあの試合やっぱり今年のプロテスト落ちちゃってあの試合が去年私全部15回ぐらいしか出てなかったんです年間でだからやっぱり試合数もっと増やしていろいろ経験したいなって思っ て, て、うんうん、概要欄に二人のインスタグラムのアカウント、はい、貼っとおけますんでありがとうございます、はいまあ、スズネッチの遅くから多分投票がお願いしますできると思います<笑>ありがとうございますはい この動画がいいなと思ったら、いいねと、チャンネル登録、まあ、あとコメントも、お願いします。<笑>お願いします。はい、ありがとうございました。いいコメントい。いいコメント。<笑>いいコメント。<笑>ント<笑><笑>じゃああ、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。<笑>